本日は成田伝統、成田芸能伝統祭りにお招きいただきまた森岡散々踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます私はミス散々踊りの村山優と申します同じく檜山香菜子と申します本日はどうぞよろしくお願いいたします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 これれが岩手県の名の名由来ととなったとも言われております鬼の退散を喜んだ外人たちは3つの大きな岩の周りを「三叉三叉」と言いながら踊ったことが盛岡三叉踊りの始まりだと言われておりますそれでは引き続き盛岡三叉踊りをお楽しみください えー、続きましても森岡さんそろり第4の踊り「福を呼ぶ福踊り」をご披露させていただきます。